皆さん、こんにちは。相変わらず漢字の読み間違えで分かりづらいナレーションで申し訳ないのですが今回も猿は撮影を外でやったので4分間ほどの短い動画ですが私の方で解説しますのでよろしくお願いします。今回は以前 DIY で改造した伸縮性のマシュマロ串を使って朝ごはんのプチアメリカンドッグを焼いてみます。熱源ですが。 メラメラ燃える焚き火の炎だと食材が燃えてなくなってしまうので炭火にします。炭に火をつける前に小さい焚き火で火をおこししました。焚き火に火がついて上昇気流ができたらセリアの火おこし器にセリアの炭を一袋入れて着火します。今年は庭に熱湯を張るのをサボっているのでしばらくやっているとかがやってきます。そこでか取り線香に2箇所着火してハンガーに吊るしておきます。8月も中旬になり 毎日ゆだるような暑さが続いていますので、焚き火は、早朝か、夕方以降でないとできません。今映っているように、ソーセージにホットケーキミックスをまぶして焼くだけです。シンプルな調理方法ですが、肉と炭水化物が同時摂取できる、簡単モーニングなので、おすすめです。初めて焚き火で伸縮串を使って調理したのですが、火傷防止のため、 串は焼き始める前に伸ばしておいた方が良いです動画に映っているように串は手で持って焼くのではなく鉄筋の上に置いて放置していますその方が楽なのですが色がない場合は一工夫必要です今回は2本の自作串と比較用に1本の製品を使ってご紹介します製品はスポーツオーソリティで売ってあるマシュマロフォークです 1本539円しますので100円ショップの串5本分です DIY で作った串と比べると伸縮部分は動きが少し滑らかでいいですが握るグリップ部分が細すぎることと地面に置くとくるくる回って転がる点はいまいちでした焚き木が燃える炎が収まり炭火になるとこんがり上手に焼けるようになってきました とても美味しかったのですが動画に映っているソーセージよりももっと細いタイプのソーセージの方が良さそうでしたというのも周りにつけたホットケーキミックスは薄いのですぐに固まるのですがソーセージ内部の肉を焼く時間が足りないからですまあこれもまた一つの経験ですねただはっきりしたことは串の先端を尖らせておくとそうでない場合に比べて圧倒的に突き刺しやすく 調理がしし、しやすいし食材を痛めず優しいという点です。尖ってない櫛でソーセージを刺そうとするとソーセージが転がって逃げるので結局手で掴んで刺さなければならなかったのですが先端を尖らせた櫛の場合はソーセージを逃がすことなくしとめることができるのでまな板や流しがない外で行う調理の場合は特に重要だと思いました8月は。 朝10時を過ぎた頃から毎度アブラゼミの声が賑やかになってきます。つくつく帽子や日暮らしの声はそうでもないのですが、アブラゼミやミンミンゼミは、特に夏の暑さを感じさせます。ということで、そろそろ退散して家に戻り、シャワーを浴びて、エアコンの効いた涼しい部屋に避難することにします。今年の夏もまだまだ暑くなりそうですので、皆さんも、どうか熱中症にお気をつけて、 お過ごしください。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。差し支えなければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録も、よろしくお願いします。最後の最後になりましたが、自作ハンドルの場合は、このように、レンガの角などに引っ掛けて、箸休めならぬ、串休めをすることもできることをご報告します。DIY で作った後で、実際に使ってみて初めて気づくことって多いのですが、 この発見は、猿としては、結構嬉しい発見でした。また、串焼きを楽しんだ後で、日も昇った暑い中、焼き芋を鉄ブラシでゴシゴシ洗うという重労働から解放されたことの快感は、言葉では言い尽くせません。この点は、DIY を思いついた当初の想定通りだったので、猿は大満足しておりました。以上、私の解説も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。 皆さんからのコメント、ご提案、ご感想などなど、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。